皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年2月9日、今日の新限界諸行は、現物が1個出ました。これだけでありがたいと思えるくらい、相変わらず破片が出まくっています。そして、リーネさんの合成結果ですが、いいのか悪いのか分からない状況が続いています。今回も微妙な結果かなと思いましたが、それは突然にやってきました。 見事に最大 HP プラス5がつきました。お疲れ様でした。合成エナジー15で完成したのは、結果的に見れば幸運でした。玄嘩用の首飾りは、HP の上昇量が多いので、最大 HP プラス5の合成効果で埋める人もいるようです。でも、私は破片祭りで疲れてしまったので、これで私の玄嘩用の首飾りは完成です。明日からは、アンドレアルのアクセサリーを頑張ります。